Yo! コースケーはようどういっすねーはよういますごいリクエストが来て、俺とコスケが超頑張って。うん 頑張ったというとこうがバッったっていう感じなの で, い<笑>なので、はいはい、今回はその続きを皆さんにお伝えしていこうと思います<笑>ドラムのようにね見てくれたら嬉しいですそうだよね、うん、あのー、まあ師匠点結あり、うん、そうただいまだね<笑>じゃあそれでは合わせ見ていただきましょうどうぞあげてタッチしてる練習でクロスオーバーと同じゲ因なんだけどあげてなんていう いいかタッチと同時にまたポン、うんうんうんうん、タッチするのと同時にポンとはいですです<笑>で当てる位置はもう座った時の力点と同じそこに当てる確かに確かに確かに高すぎると足が負けちゃうから高すぎないようにきなこちゃん処されるぞ功績で バルス。バルスめっちゃ一時期ハマってなかった。なにバル何それあれハマってなかっ た, たえたえあれじゃん。呪いの言葉だよ。えバルスバルスめっちゃ言ってたよ。めっちゃ言ってたじゃん。なんだっけあのジブリのさ。<笑>なんだっけあれ。なんだっけも<笑>の、ね、物のけ姫。もののけ姫じゃない。あの、天秤の城、天秤じゃない、ラけた、ラけた。バルス言ってたけどねバルスめっちゃ言ってたよ、一時期。バルス。 次動画なかなうん、4つできるけど一発でできない、うん、それはもうね、うん、一発でできるようにするしかないんで<笑>しか言えないかなうわ、ん、半年でダブルまでできる結構やるなそれはピックロールやると手に当たってしまうのですが、うん、一回ピックロールやってくれませんか、うん、ピックロールピックロールって何だっけあれだでチャリだでレックビ ー, タ ー, ーンなんか飛ばしますああそれかえ待ってこれピックアップ <笑>これピっ<笑>なんかいややこしくて俺 も, もう分かんない俺の<笑>してきたなんかねこれのねコツねえこれと合ってるちょっと待って本当に合ってる合ってるピクロ色合ってるピクロっていうよピクロああ確かに確かにじゃあそうだじゃあ、うん、絶対そうだでであれどこだっけピクロどこ手に当たってしまわないえどっちの手に当たるんだ回どう ね, とねこれねコツがね 全身にのせるっていう。あさみさん、こんばんは。うん。上、俺、はいい。とむこが。上半身はここにのするよ。うんうんうん。だけど。ミラージュから入るやつです。そう、下半身はこっちにこます。でも上半身は多分、この、このアイズレーション、したぱり、ね。なんか、アイス、アイス、それが大事という。<笑>はい。だから。くら、ピクロの。あ、ヘルニッチも<笑>。ミラージュから、あ、違う。 横に移動するってなるとさ、みんな多分最初こっち側にさセットしようとするだけどそうじゃなくて本当に右足の前に、に右足の前にある。あ、待って、あ、それかピックロールね。待ってミラージュでヒールで上げてサムエル切る。ニューシットだ。これ。え、ニューシットじゃなえ、それマ前からーるやつえ、ピックアップクロスオーバーです。え、それ？ピックアップ。 ごめんねみたいな待ってマジでちょっと待ってちょっと待ってあのじゃじゃちょちょちょちょ、はいはいはい、待って待って待って誰がこれつこれやこれだこれやつこれピックロールっていう技はこれだよ、うん、あそう<咳>、まあ確かにピックロって俺呼んでたんピックロっていうピックロの詳しい詳細は知らなかったけどだってミラージュからヒールで上げて360度ですさあ、それじゃね大本から礼儀雄一郎くいらっしゃい ラピュタ。あ、みんなありがとう教えてくれて、うん、ラピュタや。うん、なんで今のさ、下世話の子って名前めっちゃ知ってんのえ、すごいね。俺ら知らずに練習して俺らさ、結構技名知らない。そう、なんか勝手に、なんかさ、編み出して、え、そんな技入れてうそうそうそう。<笑>あるある。<笑> もうね、俺らね、新技を生み出すことにしかね、そうそうそう有意義だと思ってない。これ、俺の技だろそうそ う, そうそう。<笑>うウィキペディア塗ってるみたいな。プロップスになるからね。そうそうそう勝手になるから。来たか。あ、来たか。いらっしゃい。うん、いやいやいや、うん、合ってんのかな、うん、ビッグロール、うん。え、なんかあれじゃないあれじゃない俺結構あれだと思ったんだけど、うん、さっきの説明から見たら、うんうん。じゃあ、いいと思う。すごいでしょう、君ちゃ、うん。合ってるかな、うん フリースタイルあるそれな生み出そう生み出してこ、うんなんなんだっけあんまりんかジェットフォークみたいな名あったじゃん何<笑>それ会<笑>いすぎだろ名前の付け方<笑>そうなん か, なんかバーニングなんとかみたいなのあったじゃん俺もう最近そんなわかんなくてバーニング抜きみたいなのあったじゃんすげえもう稲妻エレブンみたいなさ違う<笑>あれチュはじめましてどうもはじめましていらっしゃいいらっしゃいありがとうねチュリュージョンじゃん え、違う、イリュージョン、あ、イリュージョンに決まる。俺、イリュージョンもさ、イリュージョンにくさ。くせえなって思ってさ、<笑>なんでイリュージョンってわれたってえ、なんか、あれはエボリューションが出てくんじゃいそうなうちやめてくれ、うん。ダサい名前を付けないと、うんうん。もう名前なんてそんなね、子供なくていいよ。本当に。<笑>そう、なんかもっとさ、ABC みたいな感じにもつけてほしいも、うん。わかりやすく。じゃあ、リフティングバトルやるか。<笑>はあ、マジか。 じゃあイトライト消えあ、これ人工ですマゼランわかんないよってじゃあマゼラン教える、ま、あマゼラン、うん、フォーデックスだね俺一時期挑戦しちゃう無理だ俺も一時期挑戦したけど無理マゼランは、うん、マゼランはこれであ<笑><笑>これじゃねえわこの技なんだけどまああのー、一番最初のこのマウスイッチ出すと題しで この触る位置リフティングよりちょっと高い位置に触る 前, 前からちょっと説明したいけどこのリフティングこの位置でしてるけど大体この辺で触ってるじゃんでも触る位置をこの辺に上げてまたこれが一番大事でどうした、はい、ということで、えー、ちょっと高めでボールをされた 高めでボールをこう当たって、これが一番重要なこと。で、またいたら、地面につくんだけどしょう。こっから戻すスピードも超大事で混ぜるに関して。で、重心が、こちらまたが下の方に行っちゃってると、遅くなります。ここで踏ん張らないといけない。だから重心をこっち側に 100% 残しておいて、すぐについた瞬間、つま先でちょっと跳ねる感じの反動を使って戻す。 というふうな感じでやるといいかな高い位置でボールを抜くこと負けようことほんで重心をキャップはい、軸脚に乗せていこの二つ意識すると良りやす低くなります安くなりますで、えー、っと鍵閉められないの鍵ああどこ鍵閉めるってえあ、い, いよー概要欄に貼ってね<笑>え、何にこうすけさんの シッティングの膝横とスート で, であれとか<笑>こんな感じで何これでしょ ニキビの CM 出てるよそうこれプロアクティブこれです、うん、でこれでいいの、うん、コツ、うん、<笑>コツこれでコツですどうやって挟むんですかと回すとか私すと分かるけど挟むのは、うん、どうやって挟んでるのかかとのここの外側外側の下の部分を、うん、横にしてますうん足をここからこうします、うん で、内側に曲げますでこっちは膝曲げてなんかあのマーメイドみたいなこんな感じの膝に倒しますで乗せますでボールをそして手使っていいからこうやって挟む練習はい硬いとできなそうだね、うん、まずここから、うん、始めるうんそうかなであとはシッティングのリフティングから挟む、はい で簡単にやりますっていう感じです挟むだけはすすごい簡単ですそうそうそう そ, うそこからの派生技が ね, だね上げてしバシってその形が作れればって感じだよねうんそうだね次ねー CM の話で多いね<笑> CM マジで俺見れてないんだけどマジで俺も見たいエクリプス見たいってエクリプス見せてあげようか<笑>エクリプスそう全国放送だよ地上波でやってるうん この素人がなんとなくな い, <笑>いねえ、できないえ、俺前できたのてか、最近やってるこれ<笑>どっか行ったぞ<笑>どっか飛んでったぞ<笑>チャレンジチャレンジよし応対するおっしよっしあれやねあれ や, あれやしかも結構綺麗やったね アンダザール何マ、まあ、で す, あれです初見さんいらっしゃいませなんて読むんだろうマッツンさん柏木さ ん, マさんいらっしゃいマゼランミッチみたいですリフティング日本チャンピオンがリフティングを教えてますマゼランミッチいきましょう<笑>まあ僕がチャンピオンなんだけど、ね、いっぱいやらせてるコツを喋っていろいろやらせてるは<笑>いはいー マラレンとかもんか耐体力ないからマザーミッチじゃ2連続いこ う, 言うはっ<笑>、うん、何やってんややったらイブ来れたいらっしゃいありがとうあじゃあこれ終わったらエクレプスのここちいてね2連続いきますよ超難しいんだけど超やばいよこれおいあ待ってこう、ね、ででそのままぶつかましてこれやばいよどんどんハードル上げるから だだだだあ、頑張ってかっこいいのいや、はいという感じで、えー、今やっておりますまあなんかゆるくリフティングの技を教えたりみんなと雑談したりしてますまあ見ててください色々いろいろコメントを残してくださいね色々いろいろ全部答えてるんでえー、そうそうそうかっこよかったありがとう マジで見たい。今、CM 出てるのに。バスケットボールバスケットボールバスケットボールじゃないですよ。えバスケットボールじゃないよ。ね、バスケットボールじゃない、ね。サッカーボールなんだね。すいませんね。これサッカーボールなんです。この、特殊なフリースタイルフットボールという競技なんですけど、これ。これフリースタイルフットボール専用のボール。リフティングめっちゃしやすくなってるボールで、僕らやってます。そう、あれね、ボール乗るんだよ、たまに。ボール乗って、 そのままステーンってこけるから、本当に。頭とか打つよね。そ特にこのクリップボールはかかか、ねうん、ひっつくからね、に足ひっつく。ひっかかるずやめね。お、ダンスしながらリフティング。じゃあ行こうか。そうそう、僕らの実力を見せるときだけない。よ。b ボ o y こうし リフティングかなり融合するからちょっと見て見ておジャニーさんいらっしゃいませありがとうリフティングを今僕ら日本チャンピオンなんですけどリフティングをライブ配信で教えてますというよりすごいのをひたすら見せてます、ね、ゆるーくやってるんでコメントとか残してくれたら嬉しいです音はめ難しいですよそう俺も左チェアエクリプスのコツ行こうか 俺できないから、はい、じゃあ俺がいきます。 まずね、あのね、踏み切る方の逆の足で、と、手でこうガチッとボールを持って、このね、ポンク感ん、ここを飛び越えるっていう練習が感よこれ、これやってみて結構ね、怖いこれがまず、別に電気できてきたら、えー、第1ステップのクリア、で、次、2つ目が、もうね、で、踏からね、ちょっといいかなカーマワンバーのから入って、 ここでボールを吸収するんだけど、その足の動きが、こ, こんな感じで、こんな感じで吸収するんだけど、吸収の時にさっきのこっちの足でボールの上を飛び越えるっていうのができるから、まず、まず こ, この足に当てて飛び越える。これだけ。飛び越えるってどうするのちょっと難しいから。あんたに立てない。 まあ、ここがきるい で, すでそれができてきたらどんどんこっちの吸収を強くしていくこんな感じででこれがある程度あ吸収できてるなって感じが出てきたら最後フって足をここでお尻のもので上げるとボールが前に上がってきます最初のねマジでねこれをねこれたくさんやっとい 止まった。その、その吸収できるのはクリッパでいけます。足の角度の問題なんだよね、これね。うん。もう、あれはね、DNA な気がする。<笑>結構。エクリプスでもさ、手首の角度関係ない。<咳>うん。あ、そう、バスケットボールに見えますよ。<笑>うん、これあ、止まった大丈夫かな夫あれかなそう、充電のやつ。充電のやつだな。うまいっしょ。左チェア。え、俺も左チェア。なんかさ、上半身と下半身のさ、効き、 くなでね、あでも俺あれだよ縦系は右だよ俺の縦系法律 右, 右, 右なんか変だよね法律右だよ、ね、チェアはすぐやれば両方できそうだけどね、うん、チェアは両方できそうだけどありがとううまいでしょって じ, ゃんじゃあリフティングバトルするか初見の人いるもんねだってこの中に。 かかか曲かけよう著作権でやるななんかあの俺らにしか聞こえないぐらいの音量でヨーノちゃんじゃああそうだあてかブレイクビーズだったら著作権かかんないあそうねえっとうん<咳>と、うん、連続ヘッドロールのコツありますかありま す, あります リフティングは靴ひもあたりですかつま先ですかほんとねつま先のこのここかここら辺ここここで面が当たるようにリフティングします当てる位置はようさんソウルストールできるはいはい、はい やり方教えてください。 で、<笑>微妙に斜めっていう<笑><ご>い<笑>むずいよね<笑>、はいうん、でなんかねボールさそんなさ上げないっていうことでこのボールを こ, ここで乗せるんだけどこの手のこの上げが高いこ吸収するの難しいからこの 膝, 膝じゃない足の裏のこの位置が上げて頂点になるぐらいの高さで調整してあげたら 多分載せやすいはずなんで。あもう。そんな感じなんなあんまり動画やりすぎない、ねうん。であとしっかり形が作れて、うん。吸収するから膝の力で、うん。じゃ吸収する感じかな。よ、うん、さんいつからリフティング本気でやったの？こ一ぐらい。こ一ぐらい。本気になったのって？で言うて何年？もう六年前、うん。本気になったのって難しいよ、ね。ね なんか<笑>だって高、ね、校から今すしないんだけどうんやろうとしてなんだろ、うん、要は上を目指し始めたのそうそうそうそういつってことでしょそうそうそ う, そう俺いつだろうっとでや、うん、俺大学2年ぐらい<笑><笑> 2年前2年前2年前ぐらい俺はやってたな6年間ぐらい要はなんか将来のことを考えるようになってからやっぱ好きを仕事にしたいなと思って なんだろう大会を意識してやるようになってっていう感じですね頭の後ろを通して連続で回せずヘッドロールですねどんな音楽が伊代さんヘッドロールちょっと見せてうん2周ぐら い, い, いコツをざっくり教えてくださいヘッドロール だね、もう連続で取るのも連続で取るけどそれはね引っ掛けるのもやるよマジでやね頭の耳のうちっていうかこの辺、うん、耳から斜めに行ってちょっと後ろあったけどこの辺でボールを捉えてこっち側に後ろにこうやって流すで常にここでボールを、えー、当てて って引っ張る感じで続けるとヘッドロールで伸びる感じまずこの1回ができるのが一番難しいから1回できてきたらそのさっきのここで引っ掛けるっていうのを意識してやるとだいぶ大事次どんな音楽がリフティングと合わせやすいんですかうんどんな音楽がリフティングと合わせやすいんですかブレイクビーツとかがやっぱ一番なのかねなんか うん、俺はもうね、そんなん気にせず、とりあえず自分が好きな曲書きまくってるけど。そうまあ、それでいいと思う、うん。リフ君から。なんかこういう曲とか。うん。ちょっと曲にいてとくよ、うん。なんか、ビート取りすやすいよねー。サンサンンサンンサンンサンサンサンサンサンサンサンサンサンサン ワンツースリーフォー、パイスクって、エイトエイトのところに、えっと、なんか、音がいい音、ゲーの技とマッチしやすい音が来るから、エイトのところに、こうん、大きい技、分かりやすい技を イントカウントで、流れドラゴンフライ。フ はい、ちょっと音がでかいらしいです。あっ、ごめんなさい。もう消していいよ。OK。 は仕事にでできるのの最高ですねあのねあ実力だけじゃね仕事にできないんですよねこのここら辺のスポーツは、うん、できないですそう普通に人間関係すごい大切だしそのリフティング以外のスキルも大事だから自分だったらリフティングにプラス動画編集があって今これ成り立ってるしその YouTube の仕事携わったりとかそ う,、ねうん、そうあと写真とかもそうだしそれの場合あの他の フリスタイルットボーラーとかダンサーからちょっと写真撮ってほしいとか頼まれたりとかそういうのもあるから何がプロってのはなくて、うん、僕らの業界になんか、うん、ほらプロ試験とか J リーグ入ればプロとかあるじゃん、うん、そういうのなくて自分たちでフリースタイルで例えばこうやって YouTube もそうだし、うん、パフォーマンスしたりもそうだけど、うん、自分たちでお金をこう生み出す仕組みを作って、うん、そのために一生懸命頑張らないと、うん、なかなかね、うんうんうん、生活できるレベルまでお金稼げます 日本でも本当人にこれだけ食べてる人、うん、マジです、ね、本当にだからまあそういう人は超もっとなくしていこうってねいう意味でね、うん、未来のために僕たちはいろんだからしてます、うん、YouTuber も好きなこと仕事になってるよねう y o ー、ね、t u 他の YouTuber がどんな感じなのかわかんないけど、うん、マジであのただ稼ぐために始めたって人もいるだろうし、うん、本当に好きなことだけ生き て, して生きていきたいって言って始めた人もいるから 俺には分かもともと YouTube は全然見ないからこれ、うん、乗れる曲だねんうん肩にボール乗せるコツじゃあこの姿勢でいこうかここら辺うんここに乗せるんだけどこのまず手が大事でああ違うかどこに乗せるかというとおここに出っ張ってる骨があると思う触ってみればこの辺このちょっと先行くと先ここら辺そことおでこでボールを挟みます ただ挟んでるだけだと前に落ちちゃうから落ちないようにちょっと手を上げる、まあ、伸ばしてもいいし曲げた方がかっこいいから、うん、曲げてちょっと<笑>曲げた方がかっこいいか ら, かいいから<笑>い教師やからねそれ、うん、もうややこしやしちゃ う, う, うややこしやしちゃうからうかそれも違うややこしやしちゃうからううう そ, うかそうそうそ う, そう、うん、出っ張ってる、うん、っとおでこで乗せて曲げるちょっと肩上げるって感じかな 腕を出す、ねうん。そうするとね、乗りやすい。うん、で、若干ね、体ね、かかって傾いた。あんまりまっすぐだと、ボールがこっち側に。うん、ちょっと、こっち側に固かかって。はい、スミアとエスアランの連続技、スメースってこと。スメースかな。スメースできるよー。はい。<笑>やらないっていう。<笑>もうせない。<笑>シッティングでバウンスするやつを教えてください。 いこちらでございますいシッティングでバウンスするやつ教えてください。ポモンじゃないなんか。徳田さんよくやるやつる。シッティングでバウンス。バンスプランってやつ。プラン。あんたンもちろん。でで で, で, で, でこれじゃないバウンスってそんなんじゃないこれ、ま、うん。これね、まず。クミさんありがとうこれができた結構、うん。で、これに。 左足、逆足をつけるね。逆足っていうのは超簡単、だから。これ、うん。最初ね、この練習しよう。内から外に回す勢いで、うん、一番上に来たら。バウンドしにて来て、ポンて蹴って、よける、うん。そうなんだよね。これがね、うん、逆足も。ついたり、いろいろ。は い, ろ い, ろで い, い, ですい、次、小遣いくらいは稼げそう。 難しいよね難い、難しいよ。パフォーマンスをどこから取ってくるかとか、誰に言うかとか、自分たちでそこら辺もやっていかなきゃいけないから、もうね、めちゃくちゃ甘くないよ、本当に。まだまだですよ、そ、ね、うそうそう。誰が話し尽きるとか。まだ、あ、楽しいよ、うん、超楽しい。結局なんか あのスポーツ選手ってその能力スポーツの能力しかつかないけど、うん、俺はもう全部自分でやるから営業とかも、うん、もうなんか飲みに行ったりもそうだけど、うん、コミュニケーション取ったりね、うん、そういうのでフリーサルトボール以外の人間としての能力めっちゃつく、うん、もうちょいね2時間だよ一旦切れたからも う, ちょいもうちょい続ける、うん、一旦切れたけ ど, どうする、うん、うんうん、なんかみんなどう、うん、みんなに任せろ、うん、俺らはね時間あるのみたいな、うんだよちょっとお腹減ったけど<笑> 俺さっきマック食ったから。いいな。投げ銭できるんです。マジでありがとうございます。ありがとうございます。あ、ク, クービーさんがもう一回。ありがとうございます。いつもありがとうございます。うん、ほんまにいつもありがとうございます。うん、そユーチューブ厳しくなってきてる、うん。え、シッティングでミラージュってなんだ。<笑>あれでしょ。さっきやったやつでしょ。リボルブでいい。リボルブか。これでしょ。うん。 こ れ, をこれね iPhone だから指映っちゃうねんな iPhone なんかあれがないねん映っちゃったよ三脚のだから、うん、これは、うん、これさっきやったね、うん、さっきやりましたあ、まあ、ざっくり言うと人感センサーなんで消えるんですよ勝手にそうこれはこの出るタイミングで合わせてもうねここから見たらこれからーげたら シューマ回し始めて回し切ったとポンできるそうですねから上げて回してたら大変だからう上げた足をこのままこうやって回しを、うん、ほら上げてこうだと大変だから上げてましをまたいちゃってよけたところでポンってけが楽が大丈夫が楽ですねいですいいよっ、ま、てこれ<笑>これが練習してる<笑> お腹いっっちゃったよマジで最近さ俺今まで全然ご飯食べれなくて今年やってでも最近マジで食うようになってきてなぜかやばいお腹の減りがえぐい最近最近まめっちゃラんメったよそれやばいじゃんめちゃくちゃえっでも家系ラーメンっ健康にいいのえそうなのそうなんか風邪よう。本当になるほど何がどういいのなんか す, すかーすととへえ 入ってるのがいいの入ってるのがいいのえーえでも、ね、うちの方のさラーメンめっちゃ美味しいのだから、うん、食べるん行くわ本当に江ノ島ラーメンじゃないの江ノ島ラーメンじゃないの江ノ島ラーメン超えた江ノ島ラーメンめっちゃうまい<笑>本当に俺ら江ノ島よく行くんだよそ俺近いからお腹空いたよねお<笑>マジ最近マックのポテト好きなんだけど マックみんな好きでしょマックやっぱりもみんな好きだよじゃあ聞いて最近になってマジで好きになってきたうちの近くのスーパーのファーストフードのポッポっていうお店がある、ねうん、ポッポっていうお店のポテトめちゃくちゃうま い, <笑> マ, ッいですマックよりうまいらしいですえなんかマックか好きだよねマックって冷えたらちょっと微妙じゃん超うまいあ確かに確かに冷えてもうまいのマジ ミニップって何ミニップミニストップじゃないあ、そういうことミップじゃないの<笑>そういう地方で違うみたいなやつで。<笑>マックのポテトもちろんカリカリ派。今年いくらになってんなってない。俺、毎年なってんのよ。なさそう。もう、もう化かない あ、ミニストップミニストップ<笑>ミニップっていうのえミップじゃないのなんかミップも俺知らないの。まず長野県ミニストップなかったんだけど、<笑>俺ミップなんだけど、マックはマクドーになる。でも関西だとマ。マクドーでしょ。マクドーでしょ。イントネーションも言い方も変わる。<笑>予防接種受けてない。受けてない。受けてなもう気合気合で大丈夫。インフルが俺の体に耐えられるんだからこちらサイドが強す。<笑>こちらサイドが強すぎる。 ミニスと新しいミニスカみたいな。ミニスでしょ<笑>こっちマックって言います。マジ。どこまでさ、境界線かわかんなくないあの、関東と関西の呼び名。まだあの、エレベーター、あ、違う、エスカレーターの右に止まるのと左に止まるのの境界線もわかん な, くない。俺、ね、関西行った時に、こっちって左に止まる。うん。一回右に止まったら、あ、左に止まったら一回怒られた。よしそう。そう、ちっドキャン前に行かれる。<笑> なんかさ、久々に行くとなるよねめちゃくちゃ練習が疲れて、はぁーってなってるあなるなる、欲しい状態あすみませんえ、広島マックなの嘘嘘マクドじゃないの広島。いやハイブリッドってことでしょマクドとマックのハイブリッドってことでしょ、広島<笑>そういうことだよ<笑>そうよ両方<笑>両方いいよ、す<笑>い行くよ、両方いいな感じなると、新しい<笑>なるとは、新しい<笑> なるのやばいな る, <笑>なるの俺わからんわ<笑>パッって言われてもなる の, <笑>なるのわからん<笑><笑><笑>